うわここきついなサバイバーが2人もリボンとケーキ 103% 使ってくれてるからうまく立ち回れるかプレッシャーだな破滅はまず無事だないたうわ、ん<ス><ス> 下手すぎる。誰かここ止めてないか？足跡？ さすがにバレるぞ<笑>は突然の羽根でびっくりした ありるな小屋の発電機回ってる、うん、おいちゃん発見だ これってみんなでさがしたほうがいいのか 滅そろそろバレるかなちょっと回ってるけどバレてないなおお、いるな。足跡が消えてる。都会の生存術かまた触られてる。 介護招待だ救助狩り子に戻るか助けたのはこの子か 破滅が生きてるおかげで発電機全然回ってない意外と気づかれない場所なんだなちゃんが竹やぶに溶け込んでた行く ペースいいな。三つり目以降は探し訓練しよう。誰かめちゃめちゃ走ってるな。走りすぎだぞ。 やっと救助行ってるじいちゃん回復入れてなかったな負傷の声がでかすぎる見えてたぞ 届かない。 近くに誰かいる 電気どうなってるんだ<笑>早いな これで全員に釣り目だ毎回救助待機っぽい子がいるな おお、破滅気づかれたそろそろ出血量がヤバいなこのじいちゃんとじゃれたくなってきた。 滅がなくなってからようやく発電機回りだしたなあかんきだいってくれ。 普通に見失った このだんだんみんな。 隠密が上手くなってる。じいちゃん、よく会うね。<笑>いっぱい稼がせてくれてありがとな。 SM プレイヤー、わらわらわら、いっぱい稼げてよかった。